あ、やべえ、めっちゃ濡れてる。ショック。ってことでね、太郎です。ということで、バンカノくんみたいなね、スタイルでやっていこうかなと思い、今回はね、まあ、自宅謹慎中ということなので、まあ、基本的に外に出ての外出は皆さん控えてください。ということで、今回はこちら、牛プルコギと牛の切り落としを買ったので、330と 160g なので、ざっとね、500g あるんですよ。500g の肉を、 食べていいいきたいと思います1人 で, でついでにね今インスタであの恋愛のお悩み相談を持ちかけたのでそれにも答えていきますてかねそもそも何で白衣来てんのって話なんだけどあの<笑>やっぱね<笑>まあねなんかこのプルゴギプルゴギは7種の貨物りらしくて青ネギとバラ肉としか入ってない<笑>早速焼いていきましょうまず1枚を犠牲にああ これをちょっと熱っ。わからんけどとりあえずとりあえず入れてみた。わからんけど。はい、二枚入れました。あ、もう焦げてる。早い。結構強いなこれ。あ、もうできてるよ、もう焦げ焦げ。おおさ、これ良くないよね。 これ焼き芋とはよくない。一気に入れると良くないこと、これ。ほら、混ざれほら。多少焦げるくらいで済むんじゃないですか。あやば。これ均等に乗ってきたみたいな。湯気の出方が。あ、香りがもう、桃ももい香りくらいすごい。<笑>いいんじゃない待って、赤色がだいぶなくなってきたな。熱、熱、熱、熱。熱。え、真っ青か、シュートリングね。ってことで、全部できたので。 ちょっとね、保温しながら食べていきたいと思いますまず焼肉のタレをねこちらにボビョンいただきます皆さん乾杯うまっモヒートめちゃくちゃうまいまずまあとりあえず食べましょういただきます まずね、味ついてるのかわからんけとりあえず一口いただきますうんついてるわ全然いけるこのままじゃのんきに食べていくようんうんまあ、うんうんうんはい、それでは恋愛の質問も答えていきたいと思います、うんえー、好きがわからない好きがわからないっていうこう質問が ね, いいね若いねなんか。 逆逆にに若いといいととううか、か大人というか好きっていうのはやっぱね俺も詳しくは分かんないよ好きっていう感覚を最近味わってないから分かんないけどそのなんだ胸のドキドキ感っていうかこの人と一緒にいると胸がドキドキしてなんか辛いみたいなこの人のことを思い出すと胸がドキドキするとかそういう感覚です多分だからね若い子はまだ分かんないのかもしれない周りから男の人に騙されそうって言われるんですけど人の見分け方は まあ難しいね。人の見分け方っていうのは。まあ男って結構、なんだろう。本当に恋愛目的の人もいれば、そういうワンナイトラブが目的の人もいるし、まあその見かけ、見かけっていうか、ね、ちなみに言うけど多分ね、イケメンに口説かれたっていうか、イケメンが、こう、初対面のイケメンがめっちゃ急接近に距離 が, 距離が近かったら、それは多分ほぼほぼ、かくちゃんでワンナイトです。 多分ね、イケメンだったらねイケメンはそういうモテるし女の子の扱いが慣れてるからそう言葉巧みにね君のあれを奪いに来るから気をつけてだから正直女も男もそうだけどブスと付き合いなって思う、うん、だってブスはさ浮気しないよ多分<笑>自分に自信がないし、と思うし自分に自信があるブスは別だけどブスって大体自分に自信がないから多分その人しかいないって思うから 別の女には多分絶対目移りはしないよはい<咳>元彼が原因で人に恋愛感情を持つことが怖いですですもやっぱりそのなんか元彼が原因で人に恋愛感情を持つのが怖いそれを忘れさせてくれる人も多分なんだかんだ人なんだと思うよ次の新しい恋が生まれたとかでもその人に裏切られたらもう立ち直れないかもしれないけどそんな時にいるのがやっぱ友達とかなんじゃない 友達、家族とか誰か人の支えがあって新しく踏んばれたりするからその人のことを忘れられなくてそうなってるんだったら、まあ、新しい恋に踏み切っちゃうのもいいし、まあ、新しい恋に進めないっていうんだったらもう少し時間があてば解決できるんじゃないかなって真面目なことを言ってますだろうが<笑>うんうまいけどもうお腹がいっぱいだちなみになんですけどお米なんですけど今うち炊飯器なくて普通にスーパーで買ってきたお米なんですけど あのうちの親が作ったたるあげ米っていうお米がめちゃくちゃ美味しいので見てる方振ってくださいちょっと概要欄にリンク貼っとんでお願いしますあのめちゃくちゃ美味しいでもマジで福島の米本当に美味しいただねサイズの影響とかでちょっと色々風評被害があって買ってくれる人が少なくなっちょっと困ってるんだけどめちゃくちゃ美味しいから買ってみて今はもう何もない変な放射能みたいなあーまあコロナのせいで遠距離の彼氏と会えてない自慢ですから え、自慢ですか遠距離の彼氏出会いください遠距離マウント取られてきたわちょっと恋人いるマウント取られたわあれ500ぐらいって結構ないこれなめてたわ太郎ねほ ぼ, ほぼ自粛中家から出てなくてずっとねパソコンいじってるか作詞してるかネタ考えてるかこうやって料理してるかしかない本当にこの時間しかない今なんか寝てるか本当にそれしかない 掃除とかかそのくらいいししマジでしてないな読んでいきます人見知りで好きな人ともあまり話せないんですけどやっぱり話しかかけないとダメですかね好きな人の好きな人になってもらうにはどう好きになってもらうかって考えなきゃいけなくてね話したりして仲良くしてる人と話してない自分だったら絶対話してる仲良くしてる人の方に好意がいくわけだからそういうのは、ね、やっぱ行動してみないと変わんないと思う今のままだったらね行動できる人が本当に成功する人だと思う何事もね 頑張れ超上から<笑>、減らなくね、結構。好きだった人をもう一度振り返らせたいんだけど、どうしたらいいんだろう復縁みたいな感じね。なんか、復縁って、ありかなし派が結構あって、俺は全然あり派なんだけど、復縁ってわ、一回別れたんだから、その後も絶対別れるじゃんっていう考えの人と、一回別れたからこそ、もう別れないでしょっていう考えの人なんだけど、俺はね、後者なんだけど、吐きだった人にもう一度振り返らせたいなら、一旦自分がこう、 振り返ってみたら女子大なんですけど男性との出会いがなさすぎて彼氏の作り方が分かりません助けてくださいうーん助けに行こうかな俺が私女子大に入れてもらえますかねちょっと入学許可を学長に出してもらえまあ、出会いがないなら TinderTinder はやりもくの男しかいないから気をつけて<笑>彼氏が仙台で私が東京住みでただでさえ遠距離で会えないのにコロナの関係で余計会えなくてつらい<笑><笑> <笑>え、自慢<笑>まあ、そんな時はね、愛を深め合う期間だと思って毎日電話したり、だって寂しさを紛らわすのが大事だと思います。僕もね、外出てないし、やっぱ恋人が大切なのは分かるけど、恋人を大切だからこそ会わないっていうのが一番の手なんで、うん。減らないんですけど、浮気はどこまで浮気はどこまで浮気はどこまでって難しい質問だね。浮気っていうのはやっぱ、浮ついた気持ちって意味じゃん。だから気持ちが切れたらだね。例えば相手が 多分ね、もし彼女とか自分が彼女今今彼女自分がいたとしたらもし彼女がその、なんだ別の男とまあ一緒飲み行くのは全然いいし旅行とか行くのも全然いいんだけどキス以上の恋をしたらじゃないそこにだってキスに恋愛感情ないのはなかなかないんじゃない口口クチだったらね恋愛感情っていうかそういうやましい気持ちがあると思うからまあキスからじゃないわけは今まで彼氏できたことないからだから初疲れになってくださいよろしくお願いしますいいっす太郎って呼んで この後ひまわり畑でいい<笑>やばいきつい結構きついわほら 500g 多いな、まマジああ酒だけは進む永遠にバイトの常連さんに毎回コンプレックスをいじられて辛いですどうすればいいですかまあ恋愛じゃないけどねコンプレックスって武器にもなるからね実際ピンチがチャンスってわけじゃないけど例えばなんだ目が小さくて目が小さくて嫌だって人の場合は常連さんもしかしたら目が小さい人が好きなのかもしれなくて目が小さいねみたいな 言ってくるのかもししれないし、まあ、ポジティブに捉えるのは嫌いだと思う。まあ、俺みたいに肌汚いねって言われたら、て, てめえやるってなるけど、まあ、なんかそういう捉え方自体によっては、ポジティブなワードになるから。ああ、ああ、マ ジ, マジで俺食えないや私を振った元彼がわざわざ同じ職場に入ってきた。気まずいし私だけ引きずってるみたいで苦しい。<笑>元彼が同じ職場に入ってきたんや。そんなことある。そんなすごい出会いある。部署が違ったのが入ってきたパターンなのかわからんけど。 別にね普通にそんな気にする必要ないと思うけどなでたまたま入ってきたみたいなもんでしょほんならもう気にせず前を向いて歩こう<笑>こんな感じでやっていこううんはいとりあえずそのまま終わりブーえ食えないんですけど<笑>やばい、でももうちょいなんだよね本当にあとちょっときついなこれ意外ときついめちゃくちゃ食えないもんだ うちでおどろう。うーん。まあ、やっぱ。やっぱきつい。めちゃくちゃきついんですけど。きついんですけどー。ー微動だにする人。増<笑>えない。増えな い, い。やっぱね、今。 このの自粛の時期一番大切なのは野菜とかを取って自分の免疫をつけることなんですよ一番ダメなのがダイエットとかして食事をしない人体に栄養がいかない時点で免疫が悪くなるから今この時期だけは特にダイエットなんかは控えた方がいいですねあとは適度な運動をすることそもそも外に出る時間が少なくなったと思うから外に出 た, 出た方がいいですあ出た方がいいって言い方があるけど家の中でねある程度の階段を23回往復するとかその程度でいいんで 運動したらいいでが、うん、もう少しあと2口3口でいけますこれは頑張ろう今皆さんの恋バナを見てきたけどやっぱいろいろ人って悩みって持つよねただ吐きだめ口が見つからなくてこうやってね聞いてほしいっていうパターンが多いと思うのでうんはいこれはもういったでしょうはいはいということで完食しました 最後これだけ飲み切って終わりたいと思います、うんはいごちそうさまでしたまた次回のたろうげ食堂でお会いしましょうバイバイ